すごいですよ畑がうわーすげえ。まあ、<笑>畑で太らしたこれすごいですね畑ってこんな太くないのですかこれが畑で40年、えー、40年<笑>今川口市杏行の 高明さんにお邪魔してます。こんにちは。オビツで。オビツと申します。オビツさんです。はい。ちょっと高明さんのまあ園の様子というか案内していただくと。この辺は大きいもの う,、うんまあ、うちは基本的には盆栽の生産で種木販売をしているんですけども、はい、扱うものは特に限定はしてなくて。うん 注文があれば、こういう大きいものも扱いますしこんな樹種でも扱いますしまあ何でもやっていえば何でもやなんですけどね本当の種まいた1 年, 1年目の未生苗も商品として扱ってますし古い盆栽の形に出来上がったものも扱いますしこんなものからこんなものまでそうですね リクエストでそれに応じて商品を集めたりあとは今は映像の媒体でやり取りができるのでえまあこんなのがありますよとかっていうんで2を探して集めて紹介してみたりとかで一般の方も入ってみて、はい、あもちろん基本的に おろしなのでこれ、うんはい、の形態は値段を一つ一つついてなかったりとか、うん、苗木なんでで、ね、で春と秋でも値段が違うんですよ な, るほどなかなか一般小売り屋さんみたいな感じにはなってないですけどもいじって遊んだりこれから自分でも作ってみたいとか、うんえー、自分でこう加工したいとか一つの枝が足りないのでここに足したいとか、はい、そういう人なんかが苗木を買いに来たり、はい、なるほどその材料ですね。うん 方が遊びに来られて、うんえー、自分でこれから作っていきたい種木を探しに来られる方が多いですね。これれを見た皆さんも、まあ、来れると。そうですねそうです<笑>で。あとはまあ普通に盆栽教室の材料だとかそういうのも扱ってますので、はい、なるほどもしかしたらどこかの教室で、えー、使った材料が。 あるかもしれな い, れない、うん、同じようなものが全並んでますけどこういったものがやっぱり生産なので、はい、一種目がちょっと量的に大量に生産をしてます、うんえー、金華山ガマズミっていう商品ですねガマズミ世界中にあるんですけど、はい、世界の中で一番葉っぱの細かい種類い、うん、日本の金華山に自生してるタイプですね苗木のうちに曲げ込んでおいて、はい、今ちょっと。 太ららしてるる途中なのでで、うんうん、は年に1回これからやるだけです、えー、で骨格ができたらそこからは今度は細かく何回もつまみ込んで、はいはい、枝を古く作っていく、えー、まだ最初の骨格作りなるほど、ねまあこんなようにいろんなものを骨格でできたところからこれから盆栽を古く作っていくための材料と ね, 材料ですね、えー。こういうケなんかもそうですね。あ うん、で根が悪ければ取り木をする人もいますしバランスが悪ければ高さ調整をするとかね、はいろいろ、はい、こっからすごくいい盆栽にしていくためのそう、本当の初歩の段階のを生産して、ね、生産しているとね、こういう段階からその次のこの段階へとか、うんうんうん、大体このぐらいの時にあのうちからは手が離れていくんですけど、えー、だもう基礎を作ってるっていうような。そう なんですけどちょっと畑に何年か入れて太みを作った後に、うんうん、もうだいたい5年ぐらい枝をちょこちょこちょこちょこ作ってますね。こ、はい、こうやってこので将来的にはこの辺で取り木をして小さい盆栽、はい、ですから今この辺はあまり将来のイメージはしてないです。もうここで取り木をするためでこの辺は継ぎ木で、はい、こ, うこういう木でねあとは細かくして。 ここういういでこんなちっちゃく取ってみるとか、うんうんうん、まあその辺はいろいろなんですけどこういう作業をして多分今パッパッパって見た中で、はい、あの視聴者さんで気づいてる方もいると思うんですけど、はい、矢島園さんので作ってるもの結構あるんですよねそ で, ねでその本当の元となる素材ですよ ね, そうですねだからここへ来てこれ買えば矢島園さんの作業が真似できるっていうのはあるかもしれない。ねはい、また取り方の上手ヘタは別としてそうです、ね やればできますねテククニックがやっぱり必要なんです、ねはい、1曲目をつけただけで太らして一度ここで立て替えてはあるんですけど今太らすために伸ばしてて、はい、この木はいずれ今こう頭伸ばしてますけど場合によってはこれは使わずにもう一度ここで切って、はい、この辺の芽を頭に使って、うんうんうん、こう小さい1曲のクリッとした盆栽を作ることも可能ですね。はい 出来栄えによってちょっとだいぶ感じますけど、うんうん、こういう木なんかが将来枝作りをしていって今はまだ本当に骨格でここを頭に使うか、はい、逆にここを取ってしまってこれを頭にするとか、うんうんうん、まだこれはこれからどんどん木のの成長の具合によっってて変わっていきますねこれは今年の冬仕事するんですけど、はい、まあ私ならこれを取ってしまって、うん、ここでこれを頭で。 なるほど作ってね。そうするとこうぐるっとして一極あって、えー、でこ う, う枝がもし吹かなければこういうところに、うん、枝を足して、うん、こんな小さいミニの盆栽をするための材料ですかね。なかなかこんなにね広く育ててるところって少ないところ、まあ、どうしても若木なので、はいまあ、単価が安い 分野でもあるので、うんはい、ある程度数をやらないと、うん、商売としては一個単価が安いんで数やらないと成り立たない、ね、なるほど普通に新博がこういうふうに挿し木をしたやつが、はい、かるかなこういった形で針金かけ て, かけてこの段階から針金をほどいた後に向こうにある段階とか畑で、うんうんうん ちょっと形を変えて文人帳にしてみたりとか畑に何年か入れて今まだ骨格ができたばっかりなんですけど い, やーというすっごいなー い,、ね、すごいここから皮を剥いたりなんかして盆栽を作っていくんですけどもこういった材料をよくお客さんが探していやー欲しい欲しいそれぞれ将来の出来によって曲げ方がこういう小さく ちょっと小さく作るにはこういう細かい曲げ方、はいはいはい、ちょっと大きめに太くするにはちょっとこういう大っぷりな曲げ方とかまあその将来の設計図に応じた曲げ方をしているんですけど、はい、まあこの辺がよくお客さんはあさびに作ているですけどそうですよ ね, こ う, い う, う, ねうわーすげえ。まあ、この辺が畑で太らした<笑>これすごいですね畑ってこんな太くないんですか そうですね、これがねさっきの苗木みたいのを入れて、はい、畑に3年から4年3年から4年でこんなになるんですでこのぐらいになってすごいで、まあ、鉢でずっと作るパターンもあるんですけど、はいはい、あ曲げたやつを鉢で今太らしてるのはこういうタイプですね全然でも太さ違いますね、えー、年数的にはさほど変わらないんですけどでこれでペンに即席でバッと太らしちゃうと、はい、幹も柔らかいので シャリ少しこう板幹に山鳥風に作っていくにはこういう鉢で少しずつ太らせながらもうあと12年したら皮をむき始めてちょっとこの先のね出来上がったやつが今年たまたま全部売れちゃったので今ないんですけどまあそういった風にす る, ねなるちなみにこの太いやつを例えば鉢で23年置いてもこの幹は硬くならないですか なないですもう、はあ、いや一年でグワッと太った部分は、はい、柔らかいまんまでそこから先鉢に入れて少しずつ太った分は硬いんですけどまあ、天然と養殖の違いみたいな感じなですか ね, うすねあのどうしても早く太ると中の繊維質が締まってないスカスカに な,、うん、なっちゃう山鳥の100年とか200年とかした心クのおしゃれが枯れずにカチカチでカンカン、はいはい、石のように硬いの は,、はい は, いはいはい 1年に 0. 何ミリずつ100年もかけて1 0ンチとかなるほどそういう育ち方をしてるんで硬いんであの太さを畑で作ろうと思えば10年ぐらいあればできちゃうんですよ太さだけならね、はいはいはい、でもそれだと本当に皮をむいて、うんうん、それこそ10年ぐらいでできたものは10年ぐらいすれば腐っちゃうなるほど、ね。逆にああいうかりんでちょっと剪定したのがありますけど。は 畑<笑>畑すげーこれが畑で40年へー40年ただズドンって植 え, 植えただと電柱みたいになっちゃうのを、はい、毎年伸ばしては切り伸ばしては切りしながらゴチゴチゴチしてこ れ, 40年これは盆栽になるんですか、まあ これはたまたま針金かけてないですけど、はい、つばみ込みっていってこちこち枝を作るタイプのやり方ですけど、はい、これを盆栽にしていくんですこれから全部でっかい盆栽ですねそうですねこの辺は大体出来上がれば大型盆栽大型盆栽、はい、こっちは畑ですか畑ですねこれさっきのような骨格作りを、まあ、この辺はイチョウで漬けをしたイチョウを畑に植えてこれから太らすへえ<笑> 替えで、替で。あの辺が梅です、ね、梅。ちょっと大型の養栽培用の太いの。<笑>植木、植木ですね。バーッと伸ばしてあれをまた今度はもうほとんど枝がない状態まで切り込んで。うん、ああ。あとやっぱり鉢で持ってて、元気がなくなったり、はい。はい 半分枯れたりとかで、うん、あのどうしても崩れる樹形が崩れたもの。なんかは鉢、はいはい、だとなかなか復活しないので、はい、畑に植えてあの辺の奥にあるようなやつは鉢で調子悪くなったやつを植えて、また23年して元気になって鉢に戻してっていう。そういう作業、えー。これはキャベツ。これはキャベツ。<笑>キャベツはね。あまり盆栽にするとあんまり美味しくない。<笑>すごい面白いな畑 でまあ、これは曲をつけて畑に下ろしたタイプですね1年伸びたこの枝をこれから年明けたら一回剪定をしてこう切り込ん で,、はい、でまた来年このように伸びてって何年か繰り返して思ったようなあのちょうどいい太さまで太らして、はい、で鉢にあげてそこから今度は 細かい枝作りを先ほどあの取り切りする前のやつみたいに畑ではどうしても枝が荒っぽくしかできないので切り込みながら骨格だけを作ってここから先鉢に上げてから小枝をきちんと作ったりこれは曲をつけた苗木を入れて全体的に作っちゃうタイプですね。さっっきのあちらで見たたややつつはこ う, こういったやつを に上げて、最初のこの太いところはもう本当に極端に短くしちゃって、はい、ここから細かい枝をちょこちょこっと作ってで出来上がったのが 先, 先ほどのこの鉢に上がってみたタイプですねで将来的にこういうところで取り木をしてなるほどっていうのをこう作るんですけどこれを鉢でこの太さを作ろうと思うとシ、うん、頭なんかの場合は5倍年数かかる。うん5倍面白い いや、広いなあさっきのシシガシより1年若い今年畑に植えた同じタイプですけど、えー、植える時期とかはあるんででですす、ねね、すかか春らさっきの小さいやつもこうやって作るんですけど、はい、これまだ1年目なのでただの一本棒じゃないですか、はいはい、これをこの辺でプツンと切るんですよ。えー でここからまた芽を出させて、はいはい、でまたそれをプツンと切ってで繰り返していくとさっきのようなずんぐりした木まだこの辺だと全然ただの一本棒ですよねこういうのもここで切ってここで切ってちょっと相関風にするとかるこういう苗木から一本棒から毎年切り込むことによって、うん、団子状態のごちごちした芽の詰まった、うん、太いけど小さくて芽の詰まったような木ができるでど。なるほど 面白なかなかこの辺は生産農家じゃないとやらない作業、うん、そうです。この辺が出生魚でこの辺が生魚赤いモムシでまあ継ぎ木苗なんですけど、はいまあ、この辺で腰が高ければ取り木をするとかしてこう作るやつですね、うんうんうん、でこっちは紅チル作りは同じですけど種類が高いです なるほどこの辺がりんご姫りんごいろいろ何種類か姫国宝姫りんご冬あかり、えー、冬明か り, 冬明かり長寿紅とかそういうの、はいはい、いろいろこういうものを作るためのこれが苗木ですね。ををするるであったり、り、はいはい、ここれれからやるイチョウの苗木か、ね、はののにいいろんな品種をついたり このまま小さく切り込んで、つまみ込んで、はい、このまま作る場合もあるし。こういった苗木作りからやってますね。すごい。このが今年の冬。うん、春来春掘。掘る予定の年数の同じ獅子頭、ね。これが、これがさっきと同じように作っていて、これを来春鉢にあげて。はい 何年かつまみ込むとさっきの鉢に上がってたけど、ね、これが今年掘る予定の。手間がかかってますね。やっりそうですね。そ こ, こまでするのに結構年数が。新柏がさっき畑あの畑で太らした新柏の2年若いですか、ね。木、はい